ゆきです森永生ラムネニューコーラしゅんわり口どける美ッポコラーゲン 1100mg。 森永生ラムネコーラ買ってきましたしっとりシャリシャリでさらっと口どける新食感キャンディ温度によって。 食感が変わりますギュそれサクーおつ冷たい方からあったかい方でこんな感じに食感が変わっていくらしいですよいただいちゃいましょう 黒を開けました。こんな感じでちゃんとあのー、湿気ないようにこうチャックになってるんですね。そしてコーラの香ばしいんコーラの匂いがきますよ。そしてこれが新色。 カンキャンディーですかおおなんか見えますかね綺麗な立方体の形をしていますねおいただきますん おこれはちょっと新食感じゃないですかこれはあのちょっとねあのちょっと表面がねフニっていうソフトキャンディのあのフニッとしたソフトな感じなんですね、うんうん、このちょっとソフトなこのフニッとした感じね そして、中の奥の方がねシャリッとしてるんですよそしてこのコーラの味ねあと中の芯がシャリッとしててそしてコーラの味で口どけがこう。 溶けていく感じね。ああ。おお。いやー、まさしく。しゅんわり。口溶けるって感じですよ。いや、なんかね、不思議な食感だなのでもな。うん。この。キャンディーの。ふにっとくる感じ。この。 噛んでるうちの中の方のこのシャリッとした食感そしてコーラの味わい最後にキャンディーがコーラのキャンディーがこうスーッと溶けていく感じですかね。 いやーこれはなかなかなんか新しい食感でうーんなんかキャンディーなんだけどちょっとサクサクというふわっとしてるっていうねいやーなかなか不思議な食感のなかなかいいいいなんかお菓子だと思いますよこれは。以上 モリナガ、生ラムネ、コーラでした。開封後はお早めにお召し上がりください。